インンクチャンネルはい皆さんこんにちは VTuber の神のインクです先週は初めての生放送皆さんありがとうございましたまだご覧になってない方はアーカイブがあるのでそちらをどうぞさてさて今週は菊花賞の予想をしていきましょう菊花賞といえば去年私が初めて予想動画を出したレースですね今年も馬券的中となるように頑張ります ボバクラシック3巻の最終戦菊花賞今年は1巻目の皐月賞2巻目のダービー両方の勝ち馬が不在となりましたさらにトライアルレースの神戸新聞杯セントライト記念この両方の勝ち馬も菊花賞には出走しません人気の中心は皐月賞2着ダービー3着という実績があるベロックスになりそうですが。 馬券的にには難しいレースになりそうですというわけで私の予想はこちら本命はワールドプレミア対抗にベロックスそして3番手評価は肘月光にしました白三角には西のデイジーとレッドジェニアルの2頭を挙げてみましたまずは本命のワールドプレミア前回の神戸新聞杯はスローペースで先行馬が有利な流れでしたが 後方から追い込んで3着2着のベロックスとは若葉ステークスでも対戦して敗れてますが当時よりも着差が詰まりましたしさらに距離が伸びる今回は逆転する可能性も十分だと思います京都の外回りコースでは距離こそ違いますが2戦2勝と相性のいいコース菊花賞4勝を誇る武豊ジョッキーですが友道厩舎とのコンビでは昨年 スマイルで10番人気3着と高走今年も期待してみたいと思いますそして対抗はデロックス皐月賞で2着ダービーでも3着とこのメンバーの中で最上位の実績を持ってますね本命はワールドプレミアの可能性にかけたのでこちらは対抗としましたがそのワールドプレミアとは2002勝ですからね 3000m という距離も大丈夫でしょうし 信頼度は互角と言っていいかもしれませんそして3番手はひしげっこお兄ちゃんがマイルチャンピオンシップを制したステルビオという血統の持ち主ですねここまで4戦3勝という成績で唯一3着に敗れたのがダービートライアルのプリンシパルステークスなんですがこれは新馬戦を勝った直後しかも休み明けだったことを考えるとポテンシャルの高さは言うまでもないでしょう 長距離戦への対応力も証明済みですし注目の一頭ですね白三角の一投目は西のデイジーダービーでは5着に健闘3着だったベロックスとはコンマ1秒差でしたから可能性は十分にありそうですそれにルメール騎手への乗り換わりというのも気になるポイントですレッドジェニアルは京都新聞杯で後のダービー馬ロジャーバローズに勝利ダービー 神戸新聞杯ともう一つ振るいませんでしたが当時と同じ京都の外回りコースならチャンスはあると思いますさてさて馬券ですがまずは本命ワールドプレミアと対抗ベロックスの馬連を300円本命から黒三角以下へのワイドを200円ずつ本命対抗を軸にした三連服を200円ずつ合計 1,500 円でいきたいと思います ククラシック最終戦馬券的中で締めたいところですねそれでは皆さんまたねチャンネル登録よろしくね